ダンス自在のスタップだってだってプログラムの編集さ有う呼吸を乱してるなんて意碁的なでしょうロボットダンスローカワイスアイトゥアイスで二次元を超えた戦争だ愛思考が乱してる胸が高まってこいぶとアップサイドアップサイドダウン Upside down, side up and down, left side, left side light. l e v e Light, Up, d o n You and Me ときめく心のモーションがあなたに共鳴してやまないのこれとは真逆のプログラム知りたい知りたいねもっと付き合ってダンスロットダンスもう一回ダンスロットダンスまだだよダンスロットダンスもう一 ダンスロっドダンスもうちょっと1危ないことしちゃダメ2指示に従うこと3自分の身は守ること4ドキドキさせないこと パーク覚えがないモーションなんてプログラムの半球回愛しかいく持ってる最近の返せないカルカ ル, カルアップサイドアップサイドダウンアップサイドダウ ン, サ イ, ンサイアップアンドダウンレップ Left side, left side, light.Left light up.That you a n d me. ときめく心のモーションはあなたに伝わりやしないな呼吸や温度の意味なんて知らないいらないね。もっと近づいて 恋とは心のバグなのさ。それでも共鳴していたいの。あなたと私のシンュラリティ。ごめんね、ごめんね。 私は食べようか私たちポリデータです私たちポ